さて本日はこちらではごゆっくりお楽しみくださいこちらネスラのネスレのネスカフェゴールドブレンドバニスタックダークロースト飲みたいと思いますホットタイプのネスレのコーヒー飲むの久しぶりなの今<笑>ずっとあのカプセルタイプのやつばっかり飲んでましたからねはい今回こんな感じに入れてみましたこんな感じになってますね これは苦そうだでは飲んでみますダークというだけあって大人の味わいですねーケーキとかと一緒に飲みたいな次は用意しよっとダークローストと生まれぬだけの苦さのあるコーヒーで朝の一杯すっきりしたい時にぴったりですねあ だ, んだんだんだんだん苦味が広がってくるので そういうのが好きな方にはおすすめです反対に苦手な方はちょっとかもしれないですというわけでこちらのペーストとさせていただきますいはいはいというわけで本日どうぞご視聴ありがとうございましたではありませ ん, ん今回これだけじゃなくてさらにこうしたネスでブライトラテというものも買ってみましたのでこのブライトラテの中からもう 触れて飲み比べていきたいと思いますブライトだっては初めて飲むなで、あともう一つこういうのもあるんですねでは早速これらを使っていきましょう本日はというわけで少々お待ちくださいねはいまずは最初こちらブライトのシンプルなやつとその 脂肪分は 50% の方がスイム版を使って入れたのがこれとこれです、うん、こっちが通常版こっちがスイム版ですねやっぱり通常版の方がやっぱり白みが強いですねそれだけ脂肪分が多いということなんでしょうかはいこちらがショコララテでこちらがキャラメルラテどちらも甘そうな香りがしてきますラストがこちらハニーラテこれは んちょっと蜂蜜の香りは控えめかなでは飲んでみますうーんそれぞれに違った個性があって美味しいですねコーヒーだけでもブライトを入れても他のコーヒーにもぜひ入れたいものですねこれははいこちらフレーバー全部飲み終えましたどれも確かにその味はつきますねただその点で言うとちょっとハニーはこの苦みが強いダークローストにはちょっと負けてしまっている感がありましたので たたたただだ変わっっけででを感じられなかったのが残念でした、ね、他の種類となら合うかもしれませんがこれはあまり積極的に入れる必要はないかなという感じでしたもちろんまずくはないんですけどねでその次はキャラメル結ほんのりとした甘さを感じることができて美味しく飲むことができましたただキャラメルは甘苦いのでちょっと甘さが強めのキャラメルといった感じになりますね うーんなので、甘いキャラメルが好きな方にはおすすめです。あのコーヒーだとどうなるのかなで、次、最後にショコラ。ショコラテは、チョコレートの香りが口の中にふわっと広がってきて、この3つの中では、ダークローストには一番これが合うと思いました。どちらも、冗談こんな感じになって、どっちかが一方に公的にこうやるような感じではなくて、ね、つまり、まあ、どっちか、いい感じにバランスが取れて、 どっちか一方的に相手を殴り倒すようなそんな感じではないので両方の調和ちょうどいいバランスになりますなので一番これがバランス取れて美味しかったです ね, ねでね先ほどのこれも含めてですがこの中では一番これが美味しかったね、まあ、今回はこれが一番相性がいいということでこれを入れたものをこちらのペースとさせていただきます他にもいろいろあるのであるコーヒーなのでまた置いといて 別のコーヒーにも入れていきたいと思いますねこのブライトたちはいというわけで本日は久しぶりにネスカフゴールドブレードバリスタの方のコーヒーを飲んでみましたうーんラで作るところ入れた方がよかったかな次回の時入れますねというわけでご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演舞終焉お楽しみいただけましたか